せー の, せーのさぁ、始まりました少量チャンネルぅー翔太ですりょですしょうりょうですはい今日ははい<笑><笑><笑>ボキボキって言って<笑>いやもうねなんなのよあれだったのうん匂わせたいの俺は匂わせたいの そ、じゃあ、違うよ。そっちじゃなくって、<笑>あのさ、ツイッターとか、インスタ、うん、まあ、インスタのストーリーとか、うんまあ、投稿も全部、まあ、LINE とかも全部含めて、うんうん、ちょろっと映る恋の噂、的なやつを、したかった、したかったの、俺は。はいはいはい、どうぞ いやいや も, う<笑>もしかしてこの人たち付き合ってんじゃないのなるほどね。匂わせってそういうことなの、ね、そういうこと、そういうこと。公表はしてないけれども、うん、ちょっとその雰囲気をちらっと出して、そうそうそうあーなるほどね実は付き合ってました。うん、みたいな関係が一緒に。は, はい、はいはいはい。そしたらさ、まあ、見てる方たちも、うん<笑> もしかして あ, あそっかここここと こ, ここ と, こことみたいなあ、ね、したかったんだよあ俺はそう俺はそういう意味が違うんだよいいだからもうもう<笑>もうね<笑> 相手がいる状態ですから。まあ、そうね、うん。できないと。できないし、うん、今更したところで。まあそうね。もうバレてるもん、ね。バレてますから、うんうん。で、したいなって思ったの。うん。もうちょっとね、俺、いろいろ検索してきたの。ね、探してきたの。おうんうんうんうん。こういう匂わせあるなっていう。へぇー。これ絶対付き合ってんだろ、みたいな。うんうんうん。の、妄想でもいいから。うんうんうん。ちょっと体感したいなって思った、うんうんうん。あ、なるほどね。なので今日は、匂、うん、わせあるあるをしたいと思います。よっ そんなにあるあるがあるんだね匂わせるってことにうん<笑><笑>そうなのだからまあとりあえずいろいろ見ていこうかなと思います、うん、教えてもらおうじゃない匂わせについて、うん、まず、はい、これよくあるなっていうやつがあって、うんうん、まずそっからね、うん、教えてうんまず、うん、これ多分最初みんなやるようなだいたいやるなだいたいやるやつ、うん、うんうん何何 えー、っとね。うん。インスタの投稿の文章縦読み。インスタの投稿の文章縦読み。そういや。インスタってさ、横で書くじゃない、うん、うん、そうだね。フォンタ縦で読んだら、あー。愛してる、みたいな。なるほどね。ああいう洋作文的な感じね。そう<笑><笑>、そ う, そ う, そう、<笑>そうなんだけど。<笑>あ、明日。あ、まあまあまあ、ま、そうだね。例えるといいなとか。まあまあまあそう、そうなんだけど。いい。そうそうそ う, そうなんだけど。まあ、横に大体普通に読むけどね。そう。そうあ 実, はあの実は隠れてるよ、みたいな。隠れてたんだ。あー。 いるいや、これはもうよくあ る, るよくあるよくある。気づいてないだけかな。気づいてないの気づいてないかもしれない。もう俺、あれだよ、もう今日からインスタ縦読みしちゃうよ、全部、うん。縦読みして。<笑>まさか。<笑>文章になってるみたいな。そうそうそう。だからもう。えその、愛してるとかそういうやつだけなのかな。なんか相手の名前入れたりとかするのが。翔太とかさ。あ、ると思う。ああ。あると思います。翔太は難しいよね。ああ、小さい用から始める。そうだね。確かにああ、そういうのがあるんだ。そういうのがあるんだよ。えー 面白ちょっと探してみよう。そうなの。ね。ちょっとみんな書いて。書<笑>き、そう。<笑>確かに。匂わせ。<笑>もうこの動画が終わった後に Twitter とかちょっと見てる。見せる。見せる。見せる。見せる。見せる。見せる。見せる。んな。<笑>みんなでき始める。見せる。見せる。る。見せる。あとは、うん、あとは ?LINE のステータスメッセージ、うん、あのメッセージ書くところが記念日にしがち。 絶対ある。だいたいえ、これ、いつのみたいなさおうおう、多分、生まれた日とかじゃないねああ、うん、なるほどね、あのー。誕生日とかそういう そ, う そ, うそういいじゃなんかの記念日なの。ああ、感がいい人はあ何かあったな。そうそ う, そうそう。この日何かあったな、みたいな。とか、うん。あと、相手の誕生日とか。ああ、そう。自分じゃない、ね。わせてね。自分じゃないんだよ、うん。相手の誕生日。なるほどね。注意して。<笑>本当に注意して。これは良くない。匂わせて、ね。良くないんだ。 くくななないいいのの気づかないのほんとうんなんか面白いなあったそうだね、うん、えっと、まあ、教えてください「恋愛したらやたらと LINE ミュージックがバックナンバー」うん「ひょにょ」「やたらとバックナンバーなんだよ」「そうなんだ」「やたらと」「本当に」「えー」まあ「大体バックナンバー流すねそうなんだそうそうそうバックナンバーの曲いいもんねそうで大体あい恋愛の話とかさああそういうのも うまいんだよなぁ。う<笑>まいんだよ、バックナンバー。<笑><笑><笑>そっちいや、うまい、うまいんみんなしがちだよね。ああ、そうなんだ。そう。そうん。そうそうそう。じゃあ、バックナンバーを、その LINE Music <笑>、うん、に登録してる人は、恋してんなって思なもう危ない。ああ、危ない、うん。危ない。もう、そうなんだ。そ う, そうそうそう。もう恋愛しちゃってるし、匂わせちゃってるし、みたいな。いやいやそうだね。 私今恋してますっていうのをアピールしてる。そう、アピールしてるけど、こうだから匂わせてんのちょっと言ったら恥ずかしいし、本、う、当、んうんうん、はね、気づいて、そ, そろそろ、みたいなとこあると思う。 気づいてほしいんだ気づいてほしいんだああ、なるほどね。でも、なんかもうね、ちょっとそこ言うのはちょっとまだ、いろいろね。いろいろ。いろいろあるんだ、ありがと。きっといろいろあるんだよ、その隣りにね。公にはできないけど、気づいてほしいんだよ。してよって思う。うん、<笑>いや、してよって思う。<笑>俺は。終了。えっと、インスタのストーリーで。うん。うん。LINE、うん、のアイコンだけが塗りつぶされている通話画面。うーん。 インスタのストーリーで、例えばさ、LINE、うんうん、のアイコンだけ塗りつぶされてて、うん、で、電話の通知のところだけが、うんうんうん、あの、写真でバーって載せてられてて、うんあそうなんだ、で、やたらと、あれなの時間がもう9時間とかさ、平均<笑>う<笑> いや<笑>いやもうその時間あんなら会ってきてって思うの<笑>なんかやたらとえこんなにしゃべれる時間あったら会いに行けるそうそうそうそうやたらと長いああもう会いに行けばいいじゃんみたいなああなるほどねそういうのアップしてる人がいるんだいるねああで楽しかったとかませんねそうなんだええー、会えよって思う知らなかったそんなのがあるんだ<笑><笑> ほどね、そうそ う, そう、うん、っもらってそうですそうそうそうそ う, <笑>そうなのうんそうなの、うん、やたらといいんだよなそういう人たちえ今までしょうちゃんはさ匂わせとかしたことあんの匂わせねあるかもしれないなあるんだうんなんかバックナンバーにしたりしたのバックナンバーはしてないけどひ<笑><笑>なんか 楽しかったとか言ってた<笑>いや。いやそうそうそういや、つぶやく。いやいや、何かみたいな。あそうそう。確かにね。そ う, そ う, そ う, うん、うんうんうん。はして た, かたい。ちょっと気になるよね。そうそうそう。い言ってもうって感じ。あの、<笑>どうしたって言われたいんだけど。うん、言われた街。あ、うん、あ。そういう時に限ってスルーされるんですかそうそ う, そうだいたいスルーされる。<笑><笑><笑>そうなの。なんかないそういうの。ないなぁ。ほんとないな。匂わせることあるかなぁ。うん。 わかんない。でも俺がたまにインスタとかでさ、うん、何もない日、うん、幸せな一日とか投稿したりするじゃん。あれは匂わせなのかなた愛のない幸せな一日あ。だからさ、こうやって、顔映したらもう匂わせじゃないの。あまあそうね。そしたら違うか。だってうちらは絶対なんか、 うん。顔出しちゃうもんね。そうだね。だから。それは匂わせじゃないのかあ、わかった。あれ、うん、ああいうのなんか、俺じゃないけどさ。うん、なんか一人で、ご飯食べてる風に見せかけて、うんうん、実は食器が二人もあったりとかうー。うわ、よくいるわ。いたいたいたそういうことでしょ、匂わせの写真って。よく見るわ。え<笑><笑>、誰誰誰誰って言っていいのかわかんないけど、多分言う、言われた い, いんだよな、きっと。うんうんうん。 言われたいんだよねきっとユーチューバーさんでさ、うん、たまにさ、うん、基本的に自分しか映ってない動画をさ、うん、アップしてる方で、うん、なんかご飯を食べるシーンとかがあって一、うん、人で映ってるのに謎にさ、うんうん、あのもう一人分食器が準備されてたりとかさ、うん、料理がなんか二つ皿同じやつの、うん、ってるやつが映ってたりするとさ、うん、そ う, そ う, そう彼女さんそうあったじゃん、うんあったよねあったでも言いたかったー<笑> 言いたかったんだよ。ちょっといるんだよな。<笑>うんうん。そういう。なぎ、まあ、でももう今は普通に付き合ってるっていうふうに言ってるけど。そうね、こういうふうに。してるからね。うん。そう。で当時言いたかったわ。 言ってなかったよね、その時ね、ね言ってなかった。うん。まあ、ちょっとそれはね、名前は控えるけど。うんうん、うん、そう、ね。ちょっと言えないんだけど、<笑>ちょっとね、まあ、そういうことも、うん、言いたかったー。やっぱ本人としては言いたかったのかな。言いたかったでしょ。だって、そもそも、うん。じゃなきゃ、二、うん、人分なんて乗せないでしょ。そうだよね。徹底してたら多分一人だもん。そうだよね。そう隠すよ。ちょっとあえてチラッと見せるのがなんか、うん。コメント欄とかで。あと一人は誰ですか、うん、みたいな、うん。確かにね。言いたかったわ。 <笑>言いたかったの<笑>言いたかったの<笑>それは見てる人に<笑>ああいや知ってるよ<笑>あそういうこと、ね、知ってんのよ本当は<笑>うう、ね、知ってるんだよ<笑><って><笑>うん、うん、それ言えなかったっ、ね、言えなかった匂わせねそうね、うん、あと、うんえっと、インスタのストーリーで<笑>、うんえっとね、旅行の感想文を書きがちあ<笑> で、ここの、ここで何が伝えたいかというと、うん、ストーリーが24時間で見られなくなる、うんうんうん。そうね、うん。っていうのが、これミソ、そう。投稿で書けばいいじゃんって話じゃん。ああ、まあ確かにね。だけど、うん、ストーリーであえて、長文で、うん あれは楽しかった。とか書くのがちょっとバレないんじゃないの、うん、みたいな。そう。いやいやいや、見てるよ、ちゃんと。ちゃんと見てるよ。<笑><笑>って思っ て, って。広げて。そう。こうやって見てるからね。携帯の画面を広くしてるそうそ う, そう。めっちゃ見てるから。そっと気をつけて。<笑>見られてるよ。そう。もう少なくとも俺らがフォローしてる人たちは気をつけて。<笑>全部見てるからね。<笑> <笑>本当に。<笑>そうなんだそ。そこまで見てんのそう。面白い。っていうのを、うん。俺はしたかった。ああ、したかった。でもあれでしょ実は、うん。やってたんでしょ何が匂わせ。いつあの、ここ一週間以内の、インスタやらツイッターの投稿で匂わせやってたんでしょやってないっす。<笑><笑>どういうこと<笑>どういうことよ。なんかもう、やってる風に差し向けようと<笑> やってないんだよ。あれ、やってなかったっ。やってないよ。あ, あ、やってなかった。やってたとか言ったらさ、みんながすぐ過去を下がってさ、下がしからなと思って。あ そ, ういうこと<笑>そうそうそう、うん。やってないんだ。やってないです。面白くないな。<笑>そうだね。やっといてよ。<笑><笑>ひょうにょう。 はい。<笑>はい。というわけで。というわけで、はい、今回はですね、匂わせあるあるをお話ししてまいりました。うん。いや、俺匂わせについてはよく知らなかったからさ、うん、あ、こういう感じなのねやっていうのが分かった。ほんと気をつけて。気をつけよう。ほんと気をつけて、はい、みんな。気をつけます。<笑><笑>いやすぐ見える。すぐわかるからね。<笑>その手やめなさい。<笑><笑><笑>匂わせてなーって思ったらね、うん、ちょっとコメント欄に。